平成29年11月3日から4日の2日間、阿蘇市内の巻の阿蘇市立阿蘇体育館で、第11回阿蘇市文化祭が開催されました。昨年は熊本地震の影響で文化祭としては開催されなかったため、2年ぶりの開催となりました。会場には、阿蘇市の小中学生の作品や、 各教室による絵画や書道などおよそ600点が展示されていました。またステージ部門では2日間で延べ75の団体が日本舞踊や社交ダンスなどを披露し会場を盛り上げていました。